熊本地震後、JR 法比線は日後大津駅と大分県の文豪木駅間で普通となっていましたが平成28年7月9日阿蘇駅と文豪木駅間の運転が始まり阿蘇駅で出発式が行われましたまず阿蘇駅のホームで九州横断特急の出発式が行われ佐藤義之阿蘇市長が 大分からのルートが再開したことで多くの方に阿蘇に来ていただき阿蘇の現状を知ってもらいたいまた精一杯私たちもおもてなしをしたいと挨拶また JR 九州熊本市社の山下慎二支社長がまずは大分からのお客様を阿蘇にお迎えしてそこから阿蘇の元気な姿を全国に発信していきたいと思いますと挨拶しましたそして 阿蘇市の観光関係者たちが見送る中、一日駅長に任命された佐藤阿蘇市長の合図で午前9時45分発、別府駅行きの九州横断特急列車が発車しました。 いやー嬉しいですね本当嬉しいやっぱり夏休みの前に朝まで、えー、列車が通るということは非常に私たちにとっては本当に希望の光がもう一輪差してきたう私たち観光業にとっては本当にやっぱり嬉しいとの一言ですねやはりこうやって大分の方から 阿蘇に直接来て来れるということはお客様にとって阿蘇に来る手段というのが一つ増えたただそれだけなんですけど私たちにとっては本当希望の光がどんどんどんどん外に向かって出ていくぐらい本当に嬉しいの一言です JR 法碑線は4月14日に発生した熊本地震で被害を受け熊本県の比後大津駅と大分県の豊後仁駅間が およそ52キロにわたり普通となっていました阿蘇駅・文豪木駅間の復旧作業が終わり86日ぶりに部分開通残りの日後大津駅と阿蘇駅間の運転再開の見通しは立っていないということです JR 九州では九州横断特急列車は別府駅と阿蘇駅を1日3往復普通列車は 大分駅、宮地駅間を1日5往復運転するということです。